Oh, dude. のネルえー、スーパースーパーイダーースネイルスターハー予選のエントリーでございますがあと10分ほどでお待ちいたします参加希望の方でまだエントリーをされていないという方おりますからエントリーをする方の名前のご記入の上参加者のご記入の上参加者のご記入の方もしてお越しくださいなお代理エントリーの方が1人おりますので、えー、その方も気になる可能性もありますのでえっ、ーえーえー、と連絡では7時15分ごろになると れておりますの で, でまあそこは順番を飛ばして行いますのでよろしくお願いいたしますえーえー、っとエントリーを締めてからえー、っと要はトーナメント表を作成いたしますのでまあその間に見てくれることを祈っておりますのであっという間まおりましたらえー、感謝どエントリー受け付ておりますのでよろしくお願いいたします あと5分ほどでエントリーを締めていますがまだエントリーされてない方がいらっしゃいましたらお聞きいただきたいと思います参加費の方は300円先払いとなっておりますのでエントリーの方はお支払いいただきます強いお支お願いいたしま す, でしますで、えー、エントリー締め切ってから抽選行ってトーナメント表を作成いたしますので、えー、と調子に開始となっておりますのがちょっと遅れると思います あ、えー、る方に戻してくでさ カウンターオープンを固定して55分過ぎましたら、えー、抽選開始いたしますのでよろしくお願いいたします連動10名ですねいけばはい、はい それでは、エントリーの方を締め切らせていただきますえで、ー、終了いたしますのでえー、っと、本日は10名で行います代理エントリーの方が1名いらっしゃいましたのでえー、っと、まあ、そこだけちょっと順番飛ばしてから行うという形になりますが、えー、10名で開催、えー、いたしますのでよろしくお願いいたしますで今から抽選を行いますので、えー、もうしばらくお待ちください トーナメントになっております3先で行いますで、行い試合の方は今の試合やってるバイソン・エス・サバットの対戦協体で行いますのでよろしくお願 い, いたしますねどうですか、まあ、一応0回戦と終わってから1回戦をらう形ですねで行います、ね、ああいや来なかったら一応飛ばして次行きます <笑>次いきますよ、はい、で, で1回戦最後のところまででてこなかったらごめんなさいって言ますねすぐですがでも試合終わらないと始められないのでさすがにあとですねえっ、ー、と今回の大会ですねあのそーターボ設定を選んでいただく形になりますのでじゃんけんで勝った方が強体もしくはターボの姿勢になりますので、えー、そこのところよろしくお願いいたします なので、筐体の設定も変えますで、えー、ご了承ください。 あお疲れ様です。えー、っとスター杯のルール知らない方もいると思うのでここで今一度説明しますあ大丈夫ですよなんかこっちがやたらでかいだけでキャラですかキャラこちらに書かれてますのではいえー、っとですね エントリーの時に書いてもらったと思うんですけれどもえ1人2キャラエントリーできますね例えばリュウとザンギエフとかバイソンとホンダとかでエントリーした2キャラでさらに X と S の両方のバージョンが使えます例えば自分だとザンギエフとホンダでエントリーしてるんですけれども X ザンギエフ S ザンギエフ X ホンダ S ホンダ全て使うことができますで、えー、じゃんけんをしていただいて対戦するプレイヤーはじゃんけんをしていただいて、えー、コンパネ 1P か 2P かを選ぶもしくはスピードを1から3速の中から選ぶということができますコンパネを選んだプレイヤーは、えー、スピードが選べませんしスピードを選ぶとコンパネが選べないとでその状態で先方を、えー、今日運営していただいているシノさんに申告していただいて 負けた方のプレイヤーは2回戦以降自分の手持ちの4キャラの中から好きなキャラを使うことができます変えなくてもいいし変えてもいいですねその状態で3先を行って先に3勝した方のプレイヤーの勝ちとなりますちょっと普段関東でやらないルールなんで不慣れな方もいるかもしれませんが今の説明でもわからなかったらば直前でも聞いてもらえれば説明しますのでよろしくお願いします あ、あ、あ、あ、あ、あ、ああ、あ、あ、あはい、というわけで大丈夫ですかね問題ないようでしたらまぁ、あ、そろそろ始めようかなとあと今回録画しますのでよろしくお願いしますあとは一応 S ホンダが一応フリーズのあれがアカンってだったけど今日は多分ホンダ使いが少ないので大丈夫だとは思いますね あじゃあ始めてよろしいですか、大丈夫ですか、まだ待ったほうがよろしいですかはい、えー、それでは、えー、ゲームデータのし式、ネイルスターハイ予選始めていきます、よろしくお願いいたします。 はい、それではえー、もうすでに座っていただいてますね。スタートボタン押して始めてください。さあ、先鋒戦じゃねえやえー、っと1回戦目がですね。えー、っと待ってトークっ見えないわ。ちょっといつもの大会と勝手と違うので。 スさマ、ね、バ, バイソンサーです、ね、バ, イス下がバーグのタイガーショットで押しまくっているエスサバーに対してバイソン側はちょっと苦しいパス回ードをしているがクレイジーが強い っってていいはッッすタタンパはもうにボタンを押しながら押しし寄せかにボをなななががららけまりそびイガガーシ ョ, ッタイガーショットトさあ一覧のネタは打って変わって下がトは優勢のまま続いております。 行っくあっああああギリギリのところですね。そう。さあ取り返してさあラウンド3ファイナルラウンドではないですラウンド3ですね1つラウンド通していくが僕は正確に引っていくこの間ちょっと扉が通ってたような感じ を通して最後までまず取っていくはグッチバイソンかの兄 さ, さんが続いてどのキャラを出すかですねリュウかサガットかもちろんサガット全部全部サガットでも構いませんしキャラ変えても構いませんのでここは X 竜を選択さあ聞いた話によるとこの組み合わせ相当リュウ側が 大変な組み合わせと見ておりますがさあそこをどう返していくのかだが、ダメージをゴシゴシ取っていくのはさあバイカもでっち返しとっか、飲み飲みてさぁ、相手取っていきますそして最後グランド トトは打って変わって体力がお互いいい感じに取り合っているからさあ右からグラウンド下がってそうそうああしっかり見ておりましたインさあ練習していくわで菅井さんあああーあーあああああああ さあまずタイガーおっとさあまずタイガーショットからダメージを取っていきまして下がっていったら気がついたらダメだジブ。さあベーシベシ投げていってどう<笑>アからさあ2位から投げてザオアバていく まず足り止めてからタイガーショットタイガーショットがさ段しっかりアッパーを出してタイガーショットタイガーショットちょっと飛びが通って3段しっかり繋いでいる今度はバイソンが大変だが画面端を追い込んで逃 が, 逃がさない逃がさない焦がしてさあどうなるどうなる 分かりませんまだ全然分からないどうなるあタイガーショットを飛んでいた<笑>あったなグぐっち3ロ0で勝利ですおめでとうございますではもう一つの0回戦いきましょうえー、とゆうずるさんとねぼさんお願いいたします 皆さんマイクやる。皆さんマイクやる。<笑>いやらない。<笑>いいのよ。<笑>マイク。いいのよ。いや、あのー、わ<笑>ん、ワンマンで。 さ あ, あどうも、ガルです、はいさあ対するはえゆ、ーまあ、ルるの DJ とゼ保さんです、ね、えマけれどもマイクを助けてください<笑><笑><笑>ああ どうも、川島でーす。お願いします、DJ ブランカ、ここ、全然わかんないんですけど DJ ブランカはね、もう、DJ はもうじっとしてて、中盤、ブンブンブンブンブンで、中盤、大盤ですね、<笑>たまにあのブランカ、出てきたら歩いてくるんで、はいそばっとね、読まれないように出してると、おここは、見逃さなかった、いや、プレッシャーのかけ方がね、よかったですね、画面外れの。はい なるほどワンチャン飛びが通って風、はいま、決めるんでいやしかしあっという間に亀梨これは DJ というのもきついかそあのすねばっとねまあられないうちは大丈夫なんですあそうなんですかそばっ、ね、とを食らうと大き攻めがあるんで結構面倒くさいですねさあなんとか逃がさずにさいけないところが空タイプしっかりしてうまいですね うわスライディングのんなか滑り合いさあエアスラさあエアスラもね、適当に打ってるとンチャあリバーランでメシと食らって置きでめめんどくさいんで結構気をつけないといけないですねなるほどまあ牽制技適当に振りながらエアスラ読まれないように頼むとさあこの距離はそばと取れてうわああああはいはい<笑>さあここはだああああ噛んだ後に噛む噛む ね、うまいですね。長いで長棚上げみたいな。感じ で, す、ね感じでうん、あえて。あれね。ブランカでああやってジリジリ近づくのをすほんと難しいんですよね。いや本当にブランカま外、あ、部もそうですけど、歩きも遅いしえ対、ね、して強い。牽制技もないんでね。で も, もう壊しでピッピって出して歩いて近づくぐらいしかない。 あ、さあこの画面端、キいい、ね、レッキレですね、動きが、かなり、そうですね、かなり詰め方がしっかり丁寧にエアスラくぐりのリバーランも、ね、あれ、壊しピピピってやられてると、のガイルの あ, ヒットあれみたいに食らっちゃうんで、気をつけないと、簡単でピオリッチなんでしょやっぱそのエア、DJ のエアスラ打つ打ってる場合も、ギリリバーラン届かないところで打ってる感じが。そ ここら辺はもうガエルみたいなここはユーズルんがスパーコンで暴れていったいワンャモく僕は神に行ってましたね今ねそうですねしっかり見逃さなかったさあうわっボケるがスイジャン間違いちゃったランカのね神つきゃャンは大パンでしかできないんでもう神に行くって決めたら大パンになってますあー 結構読まれてお釣りをなんか食らうと痛いんですよね。まあでも投げ前ね広いんでかなり強い技だったんですけど。サポガード。あ引っかかるがこれは気まずい。足が通らない。<笑>なんかな甘い感じでめくられないようにして。そうですね。あそこをねなんとか崩していかないとブランカは勝機がないですね。 ブランカ側としてもやっぱり DJ が画面足にずっと居座り続けるってかなりやばいですよ本当にやることは限られてます、ね、限られてくるかもしれないおっここで来たネモさ ん, っとん DJ, DJ ですねこれで完全にキャラとしてはオフここでまあもうブランカ戦とは全く違うもんねゆずる君が黒色の DJ で、はい、ネモ君が紫ですね めくりにくああここはガードできるガードできる今中盤出てましたけどねガードできてますねあー飛ばされてさここはさすがのゆうずる君がリードしかし大きなリードではないああ<笑>やばいやばいやばいこれもあれですねなんかあのガール DJ みたいな感じで あスライディングヒットすると抜けてくれるんですね、上に。 こ<笑>れはどこだあっさめぐりこっからの投げるさあこの打ち合いこれはゆずるさん間に合うのかこれはちょっと厳しいですねであっここからさあーしっかりフルーティンクへ置いてましたね ワンンチャスパコンくらいしかないですね、はい、やっぱり DJ もああなちゃん取り返しづらいす ね, 相手がねそうですねなかなか DJ をぐることがね難しいんでああーピオールここでさあここはゆずる君がトし て, てきましたね<笑>さあ2本取ったのはゆずる さあ、もく君はさあどうしましょうか<笑>これは考えてますね<笑>考える<笑>苦笑いしながらどうしようかな<笑>どうしようかなとる<笑>しみな<笑><笑>、あのーまあね、<笑>さあねえもう君が3体目、はい、ブランカで勝負や 不自由の表情を浮かべながらブランクをやってしまうさあ、カムはーいあーさあっと、ここは安い。なんか漏れてますね。さあ、今度は、イルカールは、まあ、リバナが、このスコアはガードしている。プレーに当たらず、さあリバナうまいお。これはすかして。 うわとことか歩いて行った心理戦ですねラウンド2投げ前の広さかなり広いっすねーこう見てますけどね遅い歩きでね噛みつけるのよねかなり広いんですよね投げ前がやってる側も見えないですよねフ<笑>ランカのねなんか歩きがねちょっと分かりづらいっていうのもある、ねうんですよね 危ない危ない危ない今のはツーヒットでピオルと思ってなかった<笑>ギリギリでしょしかし体力の差はまあちょっとついているしっかりったったと止まるさあ追い返されてしまって相打ちで、OK、中間 じいいゃあ上から取ってさあうま い, うまいからのああ投げられるさあ試合運びがナイパーさあさあこれはしかしスライディングを潰すもう3しかしここからガー前にしたいさあ 絶間合いをキープして あ, ようこささあ、しかしスライディング届くスライディングにスライディングしっかり間合管理ああーあーーックったのはユーズルさんーにユーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーいですーーーーーーーーー なんと、グッチさんと機械さん<笑>グッチさんと機械さんんと<笑><笑>これは面白そうですねお互いいいキャラ何ですかねどうですかねまあ、グッチさんもいろんなキャラ触ってますけど機械さんもね、結構いろんなキャラ触れるんでそうです特に最近なんてもうああったあったなんかベガでなんか調子ついてますけど機械さんはガエルベガグッチさんはまあリュウバイソ ン, あバイソンなるほどなるほど さあ、あ、選択はさあ<笑>グッチさんはバイソンで機械さんガイル、まあ、ガエルバイソン、これもね、なかなか面白い組み合わせなんですけれどもあのガイルが画面足に行くと本当にもう、積んでるほう積んでるような状態になってしまうので前に行きつつ、後ろに下がりながら球を打つっていう、かなり高等テクニックっていうか、超難しいんですよ。<笑>は合わせたぞ<笑> 見えているのか。ああいうちあのサマーはやばすぎる。見てますね今ね。確認できなかったし。おそらく見ていたんでしょう。開、は、幕、い、バックジャンプでいきなり画面外。はい。こっからがガエル使いの腕の見せ所。まあそうですよね。しかしグッチバイソン意外に静か。うん、なんだかんだでじゃあだんだんだんだん画面外に浮いているのはグッチバイソンだがバーンバーンチ当たって。 大ダメージ、はい、さ あ, さあダッシュアッパー投げあ こ, は、ね、あーこのダッシュアッパー絡みの、ね、連携はホントきつくてドンピシャでしたね今ねドンピシャでしたねちゃんと出ましたこれが痛いなさーさあこれはきつい 相打ちでも美味しくないのがガイる、うん、さあ出しちっぱなげーこれ見えない あ, あー巻き込まれてやってしまったないかこれは固めのし<笑>ソリップで終了さあグッズさんが第2突っ伏している<笑><笑>巻き込まれましたねあれね<笑> 2キャラ目もグッチ・バイソンおっリベンジ、うん、さあ機械さん先ほど鮮やかなサマーを見せつけましたが、ね、ーー<笑>さすがに大フパン当たらずに小山がさばいて大フパン相打ちあのにおい棒さあこれは高い裏回りから投げ素直ですねただのおっあっ カイさん、よくガードしたなぁと<笑>完全にこれは熱くなってまいりましたねあ<笑>、まあ少し投げあーいやいやあれさあ投げ て, 投げてと受け、ね、こっからガイルは前に行けるさあ投げてさあダブルサマーはまだたまっていないたまってたが死んだ ここはソニックを読まれていますねはいさらりとかわしてさあ取り返してこれで1111ですねさあ機械さんはあこれはついはベガもいますからベガベガかなベガさあこれ、ね、機械さんはベガベガバイソン結構難しいと思うんですけどねベガが、ね、ま, まずお互い画面足からスタートする感じですよ、ね、<笑><笑>さ あ, さあこれは死ねるぞ あっともう体力がないさあさあおっとっとさあベガ突進するもむな、えっと、しく お, おっとあっちは投げてなんとまくられる一気に最後は出さねえだろうと投げてきましたね前半はボコボコ偉いさん<笑><笑>さあ投げられて からのここからきついさあうまいダーンババイソンのこの畳ですねここからの変形がかなりめんどくさいぞ出 は, い、メはしかしさあこれはもう今日ははい削りでゲようですこの削り本当にきついきついがお互いやりづらいカードだと思うさ回1回出い目対イグッチバイソンですよさあ投げたのは機械さん さあこの画面じゃんまたしても投げた投げ返さ投げ<笑>投げて投げあ 投, 投げに行かない二位から最高はやられて死ねるぞ<笑>お投げるこれは<笑>投げ返しのですね投げ返しの機会ですね手がは投げキャラですねもうね投げキャラですバイソンも投げキャラです、ね<笑><もう><笑> 投げっ つ, ーかもうつか掴みっつうか自分に負けないぐら い, いねさあグッズさん龍ですね最後はメインキャラ素直に龍、はいはい、まああとがないのでここは一気に進みたいところさメーガーには負けたくないところだがんーかんだーーで試しをいい感じに取られていますメ、ね、ガーはね結構ね堅実な動きをするんですよねああなるほど さあと ス, スパコンを動かされてここは投げに行かず真空ガードさあダイヤシー今のうまいですね、W2、ダブル2を一発ガッツってそこにちゃんとダイヤシーを担保しましたさあコンボちゃんとつながってましたねさあこれでさあキイサーもう後がないぞ<笑>リーチうまいさあああ とととと、ああ、大勝利。<笑>ああ、ん<笑>大暴れ。どうした。何、何が起きている。<笑>ああ。もう、これは。どうなる。ないのか。逃げて。これ、ふ、ふげて終わるんじゃないか。グッチさん。しか し, し。この体力はいける。ああ。<笑> <笑>一瞬の判断の遅れ高めのジャンプシューキックを食らってしまった勝ったのは機械さん<笑>なんと機械目がやばい<笑>やるな何が起こるか分かりませんねさあ続いて p e c o ペコですね PECO ですね p e c o バサスバサスあセロテープ あ あ, ああ、れ出ないごめんなさい、川島、かわしみ自分は出ませんのでここも出ないので、今、は、日、い、<笑>はちょっと今日遊びに行くんです応援済み、セロテープさんと、えー、ペコさん、ペコさんさあペコさんのキャラは何だったのかな、ペコさんのキャラは、S えー、ケンとチュンリ ー, チュンリ ー, ー、はいで、セロテープさんはジャンギとホンダです、ジャンギホンダ、セロテープ、ジャンギ対ペコケンですね。 あーでこれ減る減る減る減る減る大ダメージソーリーまあしかし残機はね硬いんでね知らなかったですけど、はい、あれは、まあのーだるしとかだったら知ってますか<笑>いやー比較的なんか体力が少ないキャラは余裕で死ぬ。はい、ね、<笑>さあまず一歩取ったのはペコシャンのさぁ S 剣には竜剣なのが竜巻アバレはぁ、まあ、龍剣の中では S 剣は結構きつい方なんですがはい どううでしょうかねここはレジェンド勢そのテープとしてさあしかしきつそうだがダンスイ垂直強いなあれバンバンなハゲ縫いをしているが5番でとがめられまくり5番が刺さる<笑>さあバンジキュー級生でかいのを当たっておっとおっあえてあえていくわ うわーどっちだああ、危なああないぶないぶないぶない今のはお互い死んでいたさあ、おあーすーなーんとあれ、一ちゃんギリギリじゃないですかやりましたね、今、コパン出しなのかな、コパンだ、うんね、と通常技は潰せるかもしれないですけどね、さすがにスクリューの間合いに入ったしかし今のはもしれないです。 ああダイヤシー強いなあの足がしかし足払いが激しい稼働がね速いんでねダブラリがまず当たらないああしっかりにスクリュー入れようと思ったけど昇利で割られるさすがにうん速すぎるさすがにあそこはもう出すよきましたねおっとセロ本だと思わせて残儀さあもう一度セロテープさんは残 こんなになっちゃうともう1 0ロ0になっちゃいますから<笑>ねもう<笑>なぜ<笑><笑>なぜホンダさあコパンをブンブン振りながらダイヤシハードいかつい昇竜系しっかり見ているダイヤシダイヤシスカールがさ あ, スクリにくさあこれでダメージ奪い返せるコパンからガー今黙ってついてさあ昇流ガス当たりから台足昇竜ガードあ 今ワンはねただ準備しない静かにうああスあリああああああああああああああああああああー、うん、ああああああああ中、あーさあああさああスプリはい、はい、あーあああああああああああああああリああああああああああああああああああああああああ いやーなんという試合運び圧殺されてあのふんわり立つ巻きからの試合運びね、半端ないれ繋がっちゃうんですねだんだんだんさあもうもうあとがないですさあ同じくザンギーさあ開幕は何でししってた目何もせいゆっくりよし からのあうわー分かんなあれ、こわーあーあーこはやりにいった、ペートウェイスが一発でいく、これでリーチですね、う さ, ーすさあ、左足、うん、吸って、勝利圏、左足含くらい。 エスケーンの昇竜拳は速すぎるさあ多分今のは狙ってやってましたねこれだな、うんね、さあダイヤ野手上がって前打ちだがあーはー同さあ波動拳最後はダブルリをちょっとミスしてしまったようだが さなんとペコエス県3たて3たてですねこれラブ、完全にラブゲームとっていきました<笑>ラブゲームラブゲームとってありました<笑>さあ続いてはさあこれえで、ー、ゆずる君と志乃、えー、本多しのさんですねゆうずるさんとしのさんですね 篠さんのプレイヤー名篠本田なんですね<笑>な面倒くさいですね篠本田残疑とかなんです か, 聞かんじゃあ<笑><笑>もしかしたら<笑><笑>さあ篠本田さんのキャラクターは本田チュンリーで篠 さ, さんのチュンリー対ゆずるさんは DJ チュンリ ー, ー, ーさあ さあ、チュンリーどううななんででしょうか全く見たことないす俺も見たことないです全然でもさっきなんかターボチュンリーやりすぎてエクスチュンリー大変だっていうべ<笑><笑>っくりが当たったさああっという間にやられてしまったさあここはミスなくコンボを決めていく<笑>ターボの練習のしすぎでうまい服を出すことができないのか これ魂あ中盤で飛びを潰されて<笑>さあ中盤中盤ああ当たらないあっあっという間に ス, スカリニーにカーニバルさあこれは気まずいまず1本取ったのはゆうずるさんさあこれどうすんのかな<笑>さあホンダさあキッいいよこれはいいね h o n d ホンきついっすよ かなりやりに行かないとそうです ね, うですねやりに行ったところでねカウンター食らうと超痛いんで<笑>そうなんですよねめくりが結構めんどくさいじね、はい、さ あ, さあプレッシャーをかけていくがこの球がきついさあしかし画面端の DJ はかなり強い 足にいても強い強いです よ, ややばいですよあっ 100km からのああちょっと高かったか振り向きにジャックあんなことをされたら引まりもない大ジャックが、ね、一番手が狙いんでしょ、ね、さあこのこの前 大事にしたいしかし<笑>大本多<笑>厳しいなんだこの肘はめくりからのさあここはゆずる君がミスをしているが危ないあ あ, あバックジャンプまだ生きているまだボールは生きているああ さあこれでゆずるさんリーチ日本取ったのはゆずる DJ さあ3体目はしのさんはどっちさあサンタナライオン今度は茅魂を見せていただきたいさあいきなり100巻おいしいさあめくりいいですねきた後半から第1班さあ 果敢に飛び重ねていくが、さあこのリード守れるかそうです、守りきれるかなんですが、球を踏んで、も本当に 守, 守って戦うのね、結構 DJ ので、きついですね。さあ、追いつかれてしまった、こはどうするあー、1 0列で KO。絶妙な合から ハリケが刺さる行きましょうさあ<笑>、バックジャンプ<笑>さあ玉でなんとか近づいて飛びが刺さる前にしたいがしかしさずくだけでも難しいうまいさあここはハリケから頭突きが入ってさあ大量的にはかなりが はちック女のその飛べる間合いが完全に DJ にとっても美味しい間合いなん で, そうですねかなりきついでしょうミスが許されないさあこの場合い大事にしたいしかし折れないさあ安田をなんとかいらして先読みの垂直はなるほどなるほどやばい 落とす時だけダイエアスラーエアスラーええーっ<笑>に引っかかります、ね、か壁かなああ肘で落とされる背南大パンで滞空しましたやばいっす、ね、勝ったのはゆずるさんゆずる d j 三連勝で続いてはさあ次は草君と、えー、もみおと書いてあります もみおさんですよ、ね、もみおでエントリーですねさあもみおさんと草さんですねえー、もみおさんのキャラはザンギバイソンで草、えー、さんはチェンリーホンダですなるほどさあザンギチェンリーきついですがはいえー、ワンチャン一回転ぶとまあないことはないですね、えー バックジャンプがーほんと、ジャンプの軌道がね、高くてね相当、4で飛んで、はい、しかもあの、ジャンプチューパーっていうか変なやつがゃ上にいるチュンリおろしないです、絶対えー、さあ、きついなーと思うのもらすチュンリー硬いなあの、気候系で余計なダメージをもらってしまうと勝つのは厳しい ナイスガうガードしてさあこれクラゲやめろ寄れないクラゲさあこれ安いクラゲね本当ねでかいし速いんだあれさ あ, あ間違いなくさあもうあー<笑>もう体るがないこれ飛んだ瞬間に さあ、しかし あ, あるよこれ、ああ間に合ってしまったドロップキック、早出しドロップキックじゃなかったらね普通の、なんか、ジャンプ中キックとかだったらもしかしたら<笑>さあ、しかし取っていったのは、クサチュンリーはい 開学第一番。あー苦しいさあああーっンキャンジャンプが決まったところだがさあこれラウンドキラウンドハウスヤバいなあ<笑><笑>あのタッチトックはでもねあの 見てからだと間に合わないんで結構早めに読みで置いてある感じなんですねああなるほどワンチャンダブラリーが当たるっちゃ当たるんですけど漢ガンを見てからダブラリーはなかなか当たらないんで読みでダブラリ置いておかないと<笑>やっぱり読みでおかない読みですさあ連携だンさあ寄れねえん性あれああい完<笑><安>全<笑> 俺はエル<笑>さあどうするやばいなこれマジかーここは戦列が地上さあこれで準備ンディが2本2本ですねさあやはりもみおの残ギでもきつかったさあ3体目も残疑力ですねすさあさあ3度目の正直 バーニシング、まあ、しかし、光が見えるさ あ, さあ、来たしかし、光に壊されてーが あっあっとさあチャイニーズサマーソロと決まるこれは気まずいいやーあの技本当に宇宙でサマーソロってのせますから、ね、夏潮汗のでっるりあれはさあ 草さんもこれリーチかかってますが4ミリがリーチではい4ミオさん何とか追いつくと間に合うかしかし寄れないろうあたしクラゲを吐き出すんじゃない玉がここは4ミリや飛んだが玉踏ん張りね思うとこはえい遅い早いも、ね、早いああーっ勝ったのは草チュンリー ザ残ギでもやはりチュンリーはきついさあ<笑>場外戦が激しいさ<笑><笑><笑>きましてペコさんと機械さんですね、えー、これで、ねえー、予選の準決勝ですねこれ準決勝準決勝ですね機械さん対ペコさんですね<笑>、はい まあ、ペコさんは、まあ、ケンチュンリーで機械さんはガイルペガ機械さんさあ 2P がペコさんさ あ, さあ機械ガイル対ペコ S ンガイル S ン、はい、いい勝負になると思いますよいやしかしダルシムステージ<笑>いやでもここはねあのー、機械さんなんでなんとか対応してるなるほどでも、まあ、S ンといえどもガイルはすごいやりづらいいい勝負だと思う おーどうどかな今、若干、X リュールより全然いけると思うんですよ、ね、す k のほまあ、ただ、膝がないんでね、XK と違って、膝ハはめはないですが、通常攻撃だけでいけるのかな、そうですね、まあ、通常攻撃の火力とか、まあ、いろいろあるんですけど、画面味のかなりきついので。 飛びがやっぱりサマーで勝てない位置があったりするんじゃないかなああそうそうそうですそうここはエスケンペコさんがアッパー勝利で締めて、はい、1個目さあいきなり裏から大勝目さあここはここはア勝利フォア投げやああ<笑><笑>これは気まずいちょっと高だった気もするが<笑>さあ機械さんはと <笑><笑><笑>か前へジャンプ<笑>あ危ないしかし行きつけてサマーめくるやりに行ったのに負けるっていう<笑><笑><笑><笑>さあこれは機械さん遅らせ弱波動<笑>当たらなーい あ, あのタイミングはですね、うん、当たりませんね、ダブルサマーソルト当たったけど一発でしたね、一発うーんそうあダウンすればいいんですけどね、そうっすね空中で当たっちゃえばね、ダウンするん、ね、でまだまシしですけどそうっす、ね、外流のサマースダブルサマーソルトね、あんまり強くないですからね、さあ、取ったのはペコエスケンが1本、さあ、機械さんはガイル・ベガなんですけれども、さあ、うう一度、まあ、ガイルガイルでしょうさあやはりペコエスケン。 コンボ、ね、そうですね、通常技からのコンボを絶対ミスらないんでこれはかなり先ほどのターンはね、あの、大昇竜がかなりサイトにしたねサイトにしたね、うん、使い方がうまいですさあ、が面しさあ、コアコア昇竜、さっき食らったんで、投げが通る歩き昇竜によくましましたねしかし、波動拳で押されてあっという間にが面なし さあスタブが刺さる大失格の中足。上手いですね今。地上線がかなり見えている。さあソニックさあタイヤ足で。ああ<笑>ここで汗中しっかりミクルるちゃんとずらして中足ですね。ずらしましたね。<笑> しかし機械さんの中足がうますぎた 剣, 剣,、ね、剣の波動に対して垂直で飛ぶとなんか怖いですよね超怖いっす<笑>素直にガードシャオロしかしていいバーガーもある<笑>さあ裏剣当たらない<笑>早いバですけどしかしカーブ投げ返しこれはラッキー投、ね、げさあここはソニック<笑>さあ取り返した機械がいる 竜巻ガードシャンドによく投げましたねねあそこ怖いですけどねあそこからもう一気にその勝利圏食らった日にはもうおしまいですので、ね、さあペコさんはペコさんはケントチュンリーはいケントチュンリーよってさあ逆に S チュンリーって<笑>お来たチュンリ ー, ーあっこれはパレスチナ戦士のカラー<笑>パレカラーですねもう あまりにも当て投げしすぎてもう返り血で上がてしまってますからああしかし機械ガイルは百戦錬磨あ投げる今危なかったですねさあつながっているつながったけど中足でめくれるんですよ、ね、さあしかしこれはいい勝負だ<笑>投げで死ぬぞおおここはガロあっとっと さあソニック、ちょっと今様子見すぎましたねしかしペコさんのチュンリーも中から見<笑>ないので何やってくるかわかんねえと怖いよっ て, 言って、ね、何やってくるかわかんないですよ<笑>さあソマットが当って<笑>チュソさあ中ソマさあ投げたのチュンリー投げるサーマーでお返しさあめ ぐ, めぐり入って こ, こはチューピーーマンしたコッパンチュワシーさあここはスラストタイプうまいなさあチュワシまだいきてるが飛んでいったのはなんと機械ガイルが飛びましたね<笑><笑>さあペコさんが先に取られてしまいましたね機械ガエルが今2本もうあとがないっす2対1ですね<笑>さあ、 さあペコさんの対象がエ s 1ンでしたね、うんはい、さあキャンジャンプはしっかりしゃがんで待ってますねさ あ, さあこれめんどくさいさああとしカルチさあスタブは当たって近さいぞ、ま、リーをしているさあ無理はしないセミってだ押しい 他にも全然追いつくのがや s ですからプレッシャーをかけてるのはペコ SK だがなぜ裏にいけるなぜ裏しゃがんでたからど今今日さ投げた何なのかな投げたらそイクが出ちゃったるたいさあゼロドットなああ、なんとまあ間に合わないでしょうーすげえな ダブル様を勝利券で一本勝ちしましたね1回転と2回転目の間に一応なんか割れるみたいですねみいなんで、はい、さあ左足からさあ画面端の機械すね強いですよ竜巻アーニング投げでお返しピオー ル, オルさあスタコンはできないできないやらなかったのかなはいさあ投げられる投げ返す <笑><笑>さあちょっとあたふたしましたが勝ったのは機械ガイルはいさあこれでお次は<音声>さあこれで機械ガイルは<音声>、えー、決勝進出ですね<音声>さあ続きまして準決勝第2試合は、はい、ゆうずるさんと草さんですゆずる君と草さん<笑>草く組んでいいかな<笑> ゆうずるさんは DJ チュンリーで、DJ、チュンリークサ、えー、さんは、まあ、草んチュンリーホンダクサホンダクサんはチュンリーに関するさあゆうずる君は DJ さあ DJ チュンリーきついですね DJ はきつ、はいですさあ球の打ち合いから いけれど、まあ、ワンチャンはあるんでどのキャラにも、えー j はワンちゃんでいけるんでとかある可能性もあるさあクラゲが刺さって投げクラゲの処理だけでね結構時間も体力も奪われることが多いですああそうなんですかで打ち合ってるだけだと何も始まらないんで、ね、さあスカリーに注ェし刺さって あえて歩いてガードってやったのにくらってましたね1000 <笑>列が刺さってしまう球、ま、でね押せないんですけど押せないんですよさあ百100列がいな<笑>高めから投げられて中足が吹かされるさあ表はちゃんとガードしましたね<笑> シュンリーをね、DJ でこう、表からの飛びで一発で殺せるってなるとね、かなり強いです、ね、あーさあ、攻上げたのはゆずるめくりでスパコンが終わりましたね、はい、<笑>さあ飛びが通るさあプレッシャーかけていくのユゆずるさあここからジャックめくりー<笑>ーいっやるわ 一気にそなんと取ったのはユゆずる DJ 持っていきましたね草<笑>君はホンダなんでしょうがないですねこれチェンディー出すしかないですね<笑>さあ目試合 目, いい試合目どうなるかな<笑>さあちょっと飛行券を躊躇しているとこのスライを押されてしまう 投げるさここはジュンリーのいいムーブが炸裂1 0列やっぱ最強の技っすねいきませんがあるとエアスラの回転が遅くなってよしやばいさあ有地さあここは ガ, ガシードが足にいるがさあお互い取り返せる体力 シュンリー側が、ね、DJ のジャンプ大キックをあまり警戒しすぎると球で押せなくなるさあこれはタイマーしっかり時間を使い果たして時間使いますねじわじわと体力を減らしていく冷静ですねさあジパンここは投げれずガードをしている さあちょっとサチュンディが硬くなってるかなあっとクラウがあここは暗い投げ落とせないけどくらいあーあこれは刺さったあっと刺さる目から刺さってあのダメージですよ<笑>しい<笑>しいではさあこれはゆずるんが狙っているがこれはああ あ中盤に相 打, ちを相打ちにならないように刺さるにはああやって上高めで、ね、当てるしかなかったですね今でも高めで当ててもすごいなんか投げられるっていう、まあ、逆にねフライの削りの時間が変わっちゃうんでねさあこれでお互いに2・2111で一よねさあ上は見ている はい草君が今は負けないからあだそのだから今2212121だっけまた始める失礼なさあ草んが1回持ってて1 2 8 1 つないいいい、ね、がんねえんじゃねえのっていうタイミングなのでつながるんです。<笑> しか、ねね、し球でじわじわと追い返していくさあこかされてあのゲンがねスライディングの出がかりとかもを、ね、全部潰しますよねなん<笑>でも潰しますよ<笑>さあ投げられる<笑>メクリスからスパコン んや暗いさあこれで草さんが2本 目, 2本目これで1・2・草さんリーチかける<笑>さあ相打ち開幕エアスラとゲンー宮野<笑><笑> さあここの回転率がちょ っ, と上がってきたような気がするさあこれダーこれキーャック裏でも当たって裏で当たった であそこにシンレスとか入ると痛いのです何行くああ終わったの手の上げに来て肘当たるわ ー, ー冒険体育うわー薬裂ヘルここは素直にボタンの音が聞こえてたんですけどねもしかしたら出さないっていう気持ちがあるんでね思い切ってか前に歩いてる ではゆずるんが押してはいあジャックで拾ってスパッコンもう一発ああ拾えないスピニングで逃げ る, あ 結, 構で逃げる結構遠いですね当たらないさあこかす左打ちでさあここは空気タイプ見てからジャンプですね サーあさあ投げ投げさあジャンスラーックが入ってきガードさあ画面始まってんねんサバーサーですね、切<笑>り返してさあこれで形跡やってんかジャックが当たってあっめくりがからコンボ見スらないユーズルが2本目取ってお互いに2にはいこれでお互い 2, 2. これがラストの試合になることでしょうさあ大将戦<笑>さあだんだんお互い2人ともね動きがよくなっていきますね<笑>ワンチャンダブル起ーパー 中キックからあーあースパコンえる、ー、わたまにケア1だったで、ね、この体力差はきついでしょうすげいこれねさあしかしスパコンがあるんで深くてもいけないくらがあの中キック誘ってしまってねああ さあこれ反角ですね今さあこれでさリーチをかけたのは草チュンリーはいマにアうかさあこれ確率あ草チュンリーがプレッシャーをかけて歩いて投げあスパーコンもたまってしまったバンディーケ ああ切り返しついお当たったおお あ, あるよあるよああいっあーあーあー怖い試合ですあー緊張感がうかなうあー打ちあーに合ったさあああああああああああああああああああああああああああああああああにああああああああああああ 勝ったのは草君、チュンリーさあ決勝進出は機械さんと草くんですね<笑><笑>さあ、これで決勝戦決勝戦です、予選決勝さあ、デイトナイススターハイス決勝戦、さあ、ワンピー側が機械さん。 スーパーピが草くんですね。はい、決勝 戦, 決勝戦、決勝戦いってみましょう。スターカップデイトナー式予選。さあ決勝戦のカードは機械さん対草くん。あと機械さんワンピ、機械ベガ対スーパーピ。さあチュンリー。さあ千年カード。千<笑>年カード。チュンリー側が千年遊べるカード。投げて。あますさあどう高校は天賞。 さあガードして言うさあ機械さんの目がは草淳玲に対してどのようなプレーを見てくるあさあ落とすしかしおっと今のは投げ前以外だったなあさあやりに行った機械さんがいやーあーここは見ているこれは削りでいけたんじゃねえか<笑><笑> りにはいいかないでもどうすかねあーデタイかあーやっぱ中盤中盤さあ2回目がはさあどう立ちて い, いのかな<笑>このダブルリーノさあしかし体力半分近く奪ってさあ逃げ る, あ, <笑>何<え>る<笑>あれよく見ますね ダブル2ダブル2の固め投げ返しの機械<笑><笑>さあベガでも投げは健在ですねそうですねダブル2は球に当たってベガン理いい勝負ですねあっとそういうことで顔画面端だったが切り返してダブル2 さ あ, さあこれはラッキー入ってくれたこれはラッキーですねしかしもう一回ためられると思いますけどねダブルに当てるさあプレッシャーをかける機械ベガがなんとリードはさあここは投げ返して危ない飛行機はちょっと倒れだったがここは機械さんが まあ、前をかすしっかりにダブルニーが刺さって KO。<笑> エベガが い, い本目取りました ね, そうですねこれで1・0で す, カチンリを倒す投げる投げ返しのおいしいさおさらをしかしバックジャンプ早いですよね あありそうながでしンお互いげ切ったー さあ落とされる下げていくとすげえダメージあシシーーはい<ィ> <direction> あなんとパーフェクト、はい、さあ<笑>やばい1レティに突っ込んでしまうやばいずっと出してる落と<笑>してダブルにチき出投げられる俺はあとサマーがスカルが さあスパコンさあこの体力さきついかさあいやい、いけるか近いした、きつくないと<笑>諦めないとい諦めないさあスパコンゲージがたまったがしし残り20秒チュンディ側ももうたまるかなこれは、ね、はい<笑><笑><笑><笑>ちあまあっあっあっあっあっあっあっあっこれで11ですね さあ、両者譲らない、うん、さあ機械さん機械さんはね金戦、かなりガエルでいけると思うんでまあガエルでしょうメガメガでいくメガでいく<笑>なるほど向こうがほっぺできたらガエルでかぶすと<笑> さあ、ホンダを誘ってるってことですね。ダブルリーでお返し、もうおめ投げ。うまい。ああピオーランない。このキャラはピオーランないのか。おーい。<笑>さあ、投げたのは秋田イベが。投げますね。<笑><笑><笑>さあ、セロテープさんが、隣ですごい楽しそうに。なんか、セカンドのイいて、なんか、喋ってます あとこれで、ね、ちょっとやりづらくなった旋列はかしてだ当たりけいいあれなのかなベガの飛びを多分んチュンリーが落としづらいんですかねああ落としづらい、うん、だからいいチュンリーが取り返してはいさあ踏んづけて ジャンプ中盤さあ中盤中盤中盤やべ中盤そのム ー, <笑>ムーブが始まって投げたのはキュあーっとマーがやばいやばいあさあ背中蹴り背中蹴りああちあーおっあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 予定が狂ったとさあ先<笑>にリーチをかけるのは草チュンリー、はい、これで1位2位ですね<笑>さあ機械さんはもう大将ですね3体目さあもうもう出すしかないぞこれは<笑>もうガイルしかない<笑><笑>そロ点ン<笑>お前を信じてガイルを使うとなるほど セロさんも<笑>中キックタイプ相打ちになっちゃいましたねしかしまあ、ね、ちょっと距離があっても、ね、ガイルチ、まあ、ューニーも黒 い, い勝負なのでわからないですよあっとアイちポイントが見逃した高めの中キックさあ体力的にはほぼ伸ぶ<笑>痛いの食らってあちょっと安易なソニックでしたかね<笑><笑> サバだなあこれだけ当たらずさあこれあえずスカルめてそうっすねここからですねさあいでまあ手摺で使おうって考えなんですねやばいサーバーがスカル中足が刺さってここからなんとか間に合いたいガブさあああああちょっと待って投げ <笑>やったさあ予選優勝草さんです。予選優勝っておかしいな。<笑>予選抜け。さあ予選突破式はおめでとうございます草。草さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。一言いただきましょうか。じゃあ一言。あどうも草です。ああお疲れ様です。とりあえずあのー、まずはデートなしき様大会予選開いてもらってありがとうございました。 四季の代表として、まあ関東のチュンリーの代表として、たぶんチュンリー、関東から行くのは僕だけだと思うんで、ああんチュンリーの思いを背負って、強キャラっぷりを見せたいですね、ちゃんと優勝できるビジョンを作っていきたいと思いますので、いいね、よろしくお願いします。いいね、ってはい、いありがとうございました。 というわけで本日の大会はこれまで終了いたします。えー、あとはまあお時間がいるつからの時代の方を楽しみくださいと。多分書類とかないようで、ないですよね。はい、じゃあお願いいたします。あ、久田さん後で、あの、店舗のツイッター用にお写真撮りたいのでお願いいたします。1枚。よろしくお願いいたします。では本日、えー、大会参加していただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございました。毎週金曜日対戦会もやっておりますので、 えー、今後ともその方もよろしくお願いいたしますそれではまたいつかお会いいたしましょうさようなら<笑>ありがとうございます<笑>